ゆりこです皆さんこんにちは今日は名古屋でバイクのイベントに来てますちょっと雨なんですけど頑張りますでえっと今回あのせっかくもうバイクのイベントなので新しいコスプレをしてみましたジャンヌダークの FGO のレースクイーンバージョンをやってみましたどう似合うこのクレーブルウォープ リーバアルウールフの PR のお手伝いに来てまーす。かっこいいんじゃないこのカオルを作ってる会社なんですけど、このコスプレともすっごく出会ってて、もう嬉しい。で、めっちゃかっこいい。ちょっと乗ってみる、ちょっとね、びしょびしょなんですけど、<笑>びしょびしょなんですけど、乗ってみる 答えがです皆さんこんにちは今名古屋で楽しんでます今日は一日ホップだったのでちょっと観光的なのことをしたいと思います見て見てお城の上に銀車しかないがないんですけど実はそこにありますあそこキラキラしてるなんですけど今回スペシャルで近くに見れますあラッキー <笑>すごいこれめっちゃ近いんだめちゃめちゃ近いあいいね取れたよっしゃ これは忍者ニコマンです。見て可愛 い, い。ピンクだし、可愛 い, い。顔してるね、これ。ね、うん。ふわふわだ。おいしい。うん。ピンクだね、中の。うん。面白い。ニンクピンクマンいいよね。 高さなんですけど、あんまり水がくっぽくないですね。でも、いただきます。うん、あ、でも味が。うん、うん、水がつる。うん、ふう。いいね、外で食べるのは。桜もあるし。はい、最高。 デビューがいいですねめっちゃ綺麗今レンジカスとクロップを頼みましたすごいサクサクそうではこ うん、うん。美味しい。あ、そう。<笑>うん。あ、めっちゃサコサコするね、外は。でも中身はすごい柔らかい。なんか。やっぱり東京と違って。味と油が濃い で, <笑>いです。うん、これ。 一番行きたいところはアニメートとランシン版だったからちょっと買いましたこちらですまたマインルドファンタジーのエアリスが今すぐつけたいと思いますキズナアイです可愛いないからプレ買ったナデシコちゃんです可愛 い, いちょっと安いやちゃんですけど私ナデシコ大好きだったちっちゃい時にじゃちょっと楽しみですはいマントちゃんちょっとスタフの気持ちはもう楽になります。 私の大好きなのナポリタンを食べてみたいと思います私はね、もうイタリア人ではないもう日本人なんですよ私のパスタが大好きナポリタンと言われると言うと、うん、イタリア人からブロックされたり口縁割れたりとかするから、うん、もうでもそれは気にしちゃってもうマジでよまそうこれわーこれ卵もかけてるねすごい う, いまあ熱い<笑><笑>うんうんうんうんうんううんうんうんうんうんうんうんてようんうんうんうんうん の有名なお団子を食べに来ました。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。あ、味濃いね。うん。なるほど。味はね、ちょっと違うの。何で説明すればいいかな。でもちょっとソルティな感じはする甘いよりは。 超おいしい。うん。夢みたいこれ。これを食べながらオスにいるみたい。まあちょっと夢だった。おいしい。でこちらで絞っていきます。すごい。すごいこんな感じになるんだ。すごい。 めちゃめちゃいなやばいな。やばい <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 私にとってすすごく大事な場所で何でしたかかりますか実はここに私の初めてドラマの出演しました「金のとット c d c の小屋テレビのえっとドラマなんですけど私はローザを演じしてて初めてのドラマだったの超嬉しかったそれは2016年あもう。 こんな下下だな久だまだまたドラマに出たいなぁってすごい夢まだあるのでちょっと今回祈りをしてみますなんかここに来てすごい懐かしい思い出ですけど<笑>いやあはい 店はね外国人の中にも超有名なんですよでやはりもう名古屋と言ったらもう山ちゃんしかないんですよだから今日はいっぱい食べたんだけどもっと食べたいと思います入りましょう今日カバンもらいましたしレッツゴーはい正解の山ちゃんといえばこちらです見たことあるでしょうこれ超有名なんですよ美味しそう楽しみです すごい！いい匂いするで、私は頼んだのはこの山ちゃんサワーです。わあー、山ちゃんもいますね。で、これはソース黒ソースの味するのやつとまあ、これのあの一番有名らしいの幻の手羽先でございます。まず反対側にしておお。転ませて でこれは外側で。うん。うん。おいしい。うん。うん。いやーうまいですね。うん。最高うまいです。うん。それいいスパイシーだし。 ちょっと辛いなんですけど、なんだろう。すごい味が濃くて、一番好きかもしれない、これ。うん。うん。美味しい、これ。みかん、ゆず。うん。さっぱりするね、ちょうどいい。 これを食べると辛いから、ちょ醤油めっちゃさっぱりするね、気持ちいい。はい、次はソース味でいきたいと思いまーす。うん。うん、美味しかうん。甘い。うん。うまくて美味しい。ちょっと甘辛いかな。これうん。う めちゃめちゃ美味しいこれなんか名古屋の味がします<笑>名古屋の味ですねこれはうん最高、はい、難しいちょっとどっちが好きって言われるとこれかもしれないなんかこれはすごく特殊これだと食べ食べきれないんじゃなくて 食べやめやめられないんですよねこれを食べるとずっと食べたくなるでもこれもすごいしなんか名古屋の味するからなんか好きになんか味噌とか好きだったらこれ絶対美味しいなと思いますいやもうものすごい食べたいです山ちゃんは名古屋のお店なんですけど実は日本は60本ぐらいがあるんですよすごいどこでもあるのでまあ その外国、まあ、今、コロナなので、コロナが落ち着いたら、外国人、ここにあの行きたいだったら、名古屋だけじゃなくて、他のところもあるので、ぜひ調べてみてください、もうすご、ものすごく美味しいので、ぜひチェックしてみて、え、だぺろー、ごわん、とびすとたんてぷばれあんじゃーで。